今月のフレッシュマンは、阿蘇市宮地にあります。肥後銀行宮地支店にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まず、お名前と年齢を教えてください。宮崎慎太郎です。二十四歳になりました。はい。宮崎さんは肥後銀行に入られても、どれぐらいが経ちますか。えっと、去年の四月に入校しました。はい。じゃあ、まあ、十ヶ月が過ぎたあたり。十、はい、ヶ月過ぎたぐらいです、ね。はい。 いつもはどんなお仕事をされてるんですかえっ、ー、と、昨年の12月から、それまでは窓口にいたんですけど、12月からちょっと融資係っていう、ローン相談などの受け付けの仕事をしています、はい、宮崎さん、もともとは出身はどちらですか出身がもともと阿蘇市の役員丸 で, です。はいはい じゃあ、お客様の中にはあの知り合いの方とかも結構いらっしゃるんじゃないですか。そうですね。友達だったり、友達のお父さん、お母さんだったりとか、近所のおじいちゃん、おばちゃんだったりもご来店されます。あのまあ偶然にも宮地支店にね。あの配属されたということですけれども、やっぱりこう地元で働くっていうのはいかがですか？そうですね。やっぱり最初は？ ちょっと嫌だなとか思ってたんですけどやっぱり地元の知ってる方とお話ししたりだとかやっぱりそういう人たちのために働けてるんだなって思うとやっぱ最初は明日でよかったなって思いますあの普段お仕事ではどんなことを心がけていらっしゃいますかそうですね来たお客様にこう元気を与えられるような笑顔で接するようなことを心がけています。はい とても素敵な笑顔だと思います<笑>、はい、では少し個人的なこともお伺いしたいんですが現在24歳ということで結婚願望とかはいかがでしょうかそうですねその<笑>特にこういう結婚がしたいとかないんですけど<笑>まあ30くらいまでには結婚できたらなと思いますどんな人がタイプですかそうですね まあ、元気がよくて明るくてこう一緒にいて楽しい人がやっぱりいいですね、はい、じゃあもしそんな人と阿蘇市デートするなら、まあ、地元ですからねいろんなスポットをご存知だと思いますがどこに行きましょうかそうですねまあうちがある宮地支店の隣にこう素晴らしい門前町商店街っていうのがあるので<笑>そこを歩いて阿蘇神社でお参りしてで阿蘇山登って。 阿蘇市の街並みを見るみたいです。<笑>とても素敵なデートプランだと思います。<笑>ねお店のこともしっかり PR されましたので、では最後にカメラに向かってお勤めの日光銀行宮地支店の PR をお願いします。えっと日光銀行では熊本地震で被災された皆様のお手伝いやサポートをさせていただいております。えっと銀行というとなかなか来づらいと来づらいかなとは思いますが。 気軽に何でもご相談に立ち寄ってください、えー、今月のフレッシュマンは、えー、阿蘇市宮地にあります肥後銀行宮地支店の宮崎さんをご紹介しましたでは最後にカメラに向かって決めポーズいきますよ、はい、はい。せーのフレッシュマン